ルクチャカリーだよ。今日は犬のルークを紹介する動画集を作ったよ。NGC 丸から最後まで見てね。それではどうぞ。